お, ゆっくりお楽しみくださいレスレの香味倍増芳醇を飲みたいと思います豊豊方向とかい芳醇でもないわ芳醇と書いて豊かと読みたいと思います以前は柔らかですけどこちらは香りが強めということなのでしょうかで早速入れてみましたうーんどんな感じなのかな色は前のとさほど変わらないような気もしますがでは飲んでみますね一気に飲み比べるのは難しいので今回もダイジェストにさせてください で、それぞれの味は、うん、これはちょっと物足りない気がするな。ブライトを入れるとちょうどいい感じにはなるんですけど、うん、どうなんだろう。ねまず、この、この、豊かについてですが、 以前の柔らかと比べると若干香りは強めなもののそれでもどちらかというと万人受けするような味といった感じですね苦すぎず甘すぎずなので本当に万人受けするんですけど悪く言うと中途半端なそんな感じがしましたなのでちょっとどっちつかずな感もあるという点が否めないのでこちらのテストさせていただきますでブライトの相性も前回の柔らかとほぼ同等でこちらのブライトだとおよびカロリーカットでは あちょっと物足りないかな単に泡が入っただけといった感じでしたなのでこれらよりはこちらの味付きの方が相性はいいと自分は思いましたねただこの中でどれが一番いいとは一概には言えませんやっぱり前回の柔らか同様これも個人の好みかなというような感じですなのでこれら全て を, を, を同率として入れた場合はこちらの点数とさせていただきますうーん 本当に飲みやすいんですけど、悪く言うと、本当どっちくつかず、なんか何度も言うように申し訳ないんですけど、そんな感じはやっぱり否めなかったですね。うーん、どうしたもんかなの、もうちょっと尖ってた方が自分的には好みだったかなという部分がどうしてもあるので、まあ、この辺は個人の好みだとは思いますが。というわけで。